シャトルハイブリッドに試乗していきましょう今回使っていくのはオリックスカーシェア楽天カーシェアと提携していて楽天カーシェアを使うとポイントがもらえるのでおすすめです圧倒的な車両車っぽさ内装もプラスチックまみれでサイレン化感がかなり強いなそのくせにハイブリッドシステムは積んでて安いながらも先進性があるなんだあのポケットそして直感的に使えるメーター内情報切り替え 内装の安さに対してメーター内だけ異様に凝ってる気がするのは上位グレードとの共用なのでしょう前後長は 4.4 メートルと普通のサイズで扱いやすいサイズに収まってはいるのですがここは安全をとって一旦右に出ることに今思ったのですが一回だけ右に横移動すればスッと出れましたね軽自動車ならいいだろうが駐車場が狭いんだよな このサイズでも窮屈だぜ油断してたら左フロントをドカンとやるし左フロントを気にしてハンドル切り渋ってたら今度は後ろがきつくなるパターンここはプラスに考えるんだ短期する時間が稼げたと最小旋回半径は4 9ルらしいが前後に長いようなボディ形状と相まって引きってしまったなさてこのグレード多分約220万円のハイブリッドホンダセンシングですねグレード名が長くなるから ホンダセンシングつけるなよ、いきなり具だったところですが、走り出しからかなり軽いです。モーターのアシストもしっかり効いていそうですね。車重はだいたい 1.2 から 1.3 トンですか、軽いのは素晴らしいのですが、跳ねやすい感じがして、乗り心地としては少しマイナスになっちゃうかな。具体的には、段差からの衝撃に対して、 飛ばされ気味になってしまってガタガタ大きく動いちゃうよな初期制度から強いですねかなり止まれるブレーキかもうーんなんか運転しづらい気がするなぁ空力重視でやけに寝ているピラーのラインゆえ感覚がつかみづらく感じる横幅自体は1 6 9 5ミリに収まってるから基本的にはコンパクトカーとして使えるな映像がバッタバッタ上下に揺れていますが乗り心地の良さを求めるなら 基本的に 1.7 トンくらいは欲しいですねー。軽さによって、出だしの身軽さや、各種運動性能においては、このシャトル、かなりいい線にいってます。この年代のホンダ車って、軽い中にもちゃんとしたボディ剛性があるから、安定性が高いのよ。メーター右側にタコメーターを出しました。 走り出しは時速5キロくらいからエンジンを始動させている感じですパワーモードは見当たらないがエコンモードはすぐ押せるところにもあるしエコカーとして作ってあるんだなモーターのトルクがしっかりとしたアシストを入れてくれるし軽いしエンジンも低速トルクがしっかりあって パワートレインは大変よくできています VTEC 機構があるおかげで踏み込むとかなりの加速力が出せる点はトヨタの大衆車と比べての魅力となりそうですなお箱根やいろは坂の上りなどの特定の状況下でトランスミッションがオーバーヒートして動けなくなる事例がある模様メーター内で切り替えられる項目かなり多いですねハイブリッドによる燃費差が本体価格差を回収できるほどだとは思ってないけど 電気の付加価値を知ると、圧車でガソリンは選べないね。その気になれば、かなりの加速力を出せるということです。電動車全般に言えることだけど、燃費のための大出力のモーターが、加速力の高さにも貢献してくれるんだ。 どうしよう、思っていた以上に言うことがない。近場をぐるぐる走ってたけど、もう U ターンして返しに行っちゃいましょう。小回り性能もそこそこ高いようですね。ただ片側に車線で U ターンは、ちょっと余裕ないかも。ハンドル操作に対する追従は、少しだけクイックさを感じます。ちょっと切ったらすぐロールが収まってくれるのと、物理的に軽い。この2つが効いて かなり飛ばしていける印象軽いのとその中でしっかりした走りを出したいことの2つで乗り心地はよくはないね新車価格約200万円だもんなそれでハイブリッドまで付けてくれたら安く乗れる足として上出来ってもんだろ乗ったことないけどプロボックスっぽいですよねまーたプロボックス先輩を出してくださいって言われるぞまる乗ってくださいとかただ書くだけじゃなくてカーシェアか格安レンタカーのリンクでも貼って 協力してくれていき、言い忘れていたけど、エアコン操作は物理ボタンに見えて、タッチパネルです。先進性があるように見えて、物理ボタンを入れなくていい分、コスト的には安いらしいですな。うーん、大きく動いてしまうけど、しっかり押さえ込まれるから安定はしている。語れることもあんまり出てこないので、もう動画は終わりにしましょう。この価格で、軽くてハイブリッドシステムも積んでて、ボディに剛性があって、走りもしっかりしている。 そんなわけで、コスパのいいステーションワゴンでしたね。ただまあ、ヤリスクロスに乗った時のような、この車いいなーっていう、歓声に響いてくるような良さはなかったかなー。安くよく作りました。そういうのでいいなら不満ないだろう。というわけで車庫入れですが、前後に長めで、変なボディ形状になってるせいで、窮屈なところだとちょっと辛いですな。 そういえばカーセンサーで調べても、鉄筋ホイールを履いた個体は出てこなかったが、あれはどういう装備なんだ、といったところで、短いですがここで終わります。